皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月31日、帝国三将軍コインがオルフェアで買えるようになったので、いよいよアクセサリーを完成させに行きます。録画開始のタイミングを間違えましたが、ついにガナン帝国の勲章が完成しました。本当に長い道のりでした。初めて最大 HP プラス2がついたのは、合成50回目くらいでした。 エナジー3周コース突入を覚悟していましたが、2周完走直前で終わってくれました。それにしても、なぜ器用さプラス5を伝承させているのか、自分でもよく覚えてませんね。どう考えても、最大 HP プラス3の方がいいんじゃないかという感じがしてきました。となると、忠義の勲章を作り直す必要が出てきます。まあ、キュメイ将軍単体なら楽に倒せるので、あとはお金と時間との相談ですね。